ヨシユキンディジョン丸長味わいお芋もなか鹿児島県産さつまいも使用丸長 も中買ってきました見ていっちゃいましょうんひんやりさつまいもアイスふっくら さつまいもあんですかいただいちゃいましょう お, お袋開けましたまさにさつまいも ってていいう形をしていますよこの表面にあるのはモナカですねきっとね果たしてどんな味わいでしょうかいただきます まだあのアイスだけを食べたんですけどこのさつまいもの濃厚な香りがしますねやっぱりねあーなんだろう素朴な味わいですねこれはさつまいもがアイスになったみたいなまあそのままだな うーんじゃあちょっと中のあんと一緒にいただきますあっ<笑>このねっとりとした中のさつまいものちょっとあんが いい感じですねで、この口どけの良いさつまいもの甘さが広がるアイスとちょうどよくあさっていく感じですねやっぱりねちょっと断面を見せた方がいいですねあ見えるかな断面がこんな感じなんですけど見えるかな下にこう、さつまいものアイスがあって 上にこう、さつまいものあんこがドカンと乗っかってやるんですねこれが下のアイスがこう滑らかにこう刺さってまあ、口溶けで溶けていく感じでで上、上のあんこがちょっとあのちょっとねっとりとしていてそれがまたねいいんですよこのハーモニーっていうんですかうん、うん、もちろん味は さつまいも一色なんですけどねうん、うん、あ, あとこの表面のさつまいもの香りが漂うこのモナカもいいですねやっぱりねうんほら さつまいもアイスの口溶けねっとりとしたさつまいものあんの味わいそしてちょっともなかですかね<笑>あっ最後にこうさつまいものあんが残る感じかないやーでもこれはちょっとさつまいも好きな方なら絶対に好きになるアイスだと思います はなかなかこれはえいと思います。 以上「丸永お芋 も, もなか」でした。